妄想ばかりで虚しくならないのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。例によって終戦宣言の四文字を呪文のように繰り返している韓国ムンジェイン大統領。11月16日に行われた、韓米外交時間のワシントン会談でも、 アメリカに対して口を開けば北朝鮮との戦争は終わったよねと詰め寄っているわけですが案の定皆さんのご想像通りの結果になったようです2021年11月17日付中央日報からの引用です韓米外交時間が16日アメリカ・ワシントンであって終戦宣言を議論したが アメリカ国務省は会談結果の発表で終戦宣言という言葉に言及もしなかった。韓国外交部が報道資料を通じて、両次官は終戦宣言を含む韓半島、朝鮮半島平和プロセスの進展案について、各級で意思疎通と協調が隙間なく進行していることを評価したと強調したのと比較される。 アメリカ国務省のプライス報道官はこの日、韓米外交時間会談で、韓米同盟とインド太平洋地域の平和安全保障繁栄、ミャンマー民主化に対する支持の再確認、朝鮮半島の完全な非核化、新型コロナ及び気候危機への対応などを議論したと明らかにした。 プライス報道官が発表した会談結果のうち北朝鮮問題への言及は朝鮮半島の完全な非核化のための共同の約束について議論したという内容が全てだったアメリカ国務省が会談結果の資料で終戦宣言と朝鮮半島平和プロセスに言及しないのは議論が有意味な水準に進展していないか アメリカ側が優先順位にしていないという意味と解釈される余地がある。特に韓国側の報道資料にはない、特に韓国側の報道資料にはない、朝鮮半島比較化という文言がアメリカ側の資料だけに入っていたのは、韓米両国が設定した対北朝鮮政策の優先順位が異なるのではという質問につながる。 韓国がムンジェイン政権の任期末に終戦宣言を含む韓半島平和プロセスを不計画的な状況に進展させようと注力するのも、バイデン政権の立場では負担として作用する可能性がある。チェ・ジョンゴン時間は15日、韓米戦略フォーラムの基調演説で、韓半島平和プロセスに関連して、 誰も抜けることのできない枠組みを作ることが重要であり、終戦宣言がそのための良い案だという立場を明らかにした。とのことで、いかがでしょうか。まあ、要するに、アメリカ側は例によって韓国の思惑をガン無視したということで、これはこれで通常営業ではあります。言ってみれば、これまでの再放送のようなものですから、 真新しい情報は特にないのですが、一応深掘りしていきましょう。韓国側の終戦宣言の誘いにガンとして乗らないのは、アメリカ側の規定路線であり、何があっても揺るがない一線です。現段階でアメリカが終戦宣言を追認してしまえば、北朝鮮の核保有及び軍拡を丸ごと肯定することになります。 そしてそれは取りも直さず、北朝鮮という最大の脅威を放置することに他ならないわけで、この理由一つとっても、アメリカが韓国側の終戦宣言に応じる可能性は限りなくゼロに近いのです。アメリカにこれだけ冷たくされているのに、ムンジェインは愛も変わらず、非核化抜きの終戦宣言を伺っているのですから、もはや笑うしかありませんよね。 一方の北朝鮮にとっても韓国側が描く終戦宣言は中途半端でとても受け入れられるものではありません。北朝鮮は北朝鮮で韓国からアメリカ軍を追い出してくれと訴えているのですがアメリカが怖くて仕方ない韓国にそんな交渉ができるはずがありません。金正恩としてもアメリカから 物資の一つも引き出せないようなムンジェインには最初から用はなく、条件によっては交渉のテーブルにつくこともあり得るとアメリカとの直接対決すら匂わせています。ハノイ会談ではムンジェインの嘘のせいで赤っ端をかかされましたから、ムンジェインのことなんて全く信用していないんでしょう。ムンジェインがトンチンカンなどは、 終戦宣言をゴールとして考えていることです。言うまでもなく終戦宣言の先には南北統一があり、さらにその先には新国家樹立による混乱が予想されるわけですが、脳天気なムンジェインは、とにかく終戦宣言さえ出せれば全てがうまくいく、世界が平和になると思い込んでいるのです。結婚はゴールではなくスタートラインである、 とよく言われますすが国同同士のレベルも基本は同じです確かに北朝鮮がアメリカの要求を 100% 受け入れて完全なる非核化に応じその上でアメリカが在韓米軍を撤退するというような展開になれば終戦宣言もあり得るかもしれませんただそのためには韓国側がきちんと覚悟を決め 米朝のパイプ役に接することが最低条件となりますが今のムンジェインにそんな口頭スキルは望むべくもありませんよね何しろ空気を一切読まずにとにかく終戦宣言を出しちゃおうぜと言っちゃうぐらい残念な大統領なのですから少し見方を変えれば北朝鮮にとっては今こそ南北統一に踏み切る最大のチャンスであるとも言えます 北にべったりのムンジェインが大統領の座についているうちにうまいこと騙して朝鮮半島を統一すれば韓国を丸ごとのと取れる可能性があるんですからね。いわゆる石化統一というやつです。ただ、それにしてもムンジェインが頼りなさすぎるわけで、アメリカが完全なる非核化だと一歩も引かないうちは北の夢物語で終わってしまうのですが、 さらにうがった見方をすれば、アメリカにとっても北朝鮮を現状の状態で放置しておいた方が都合がいいという面もあるのではないでしょうか。アメリカは今、台湾に完全にシフトしていますから、朝鮮半島を構っている場合ではありません。まあ、ムンジェインが夜景を起こして国連決議違反をしまくれば、アメリカがまた怒鳴りに来るのでしょうが、 ムンジェインにそんな度胸はないでしょう。ムンジェインが退任するまで終戦コールはやまないと思いますので、日本はアメリカに非観三原則を教えてあげた方がいいかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。